はい。えー、と、徳島県の慢性腰痛専門、辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日からですね、ちょっと椎間板ヘルニアですね、えー、の、まあ、自宅ケア方法であったりとか、まあ、いろいろ、えー、情報を送っていきたいと、えー、思います。えー、いつもカミカミです。すいません。えー、今日はですね、雑、えー、骨神経痛じゃないわ<笑>。えっと、椎間板ヘルニアっていうところなんですけども、 あの、まあ、なかなかですね、こう、当然、こう、椎間板ヘルニアになってしまうってう、まあ、症状で、まあ、ああ、レントゲーム r いをとって、まあ、何しても痛いと。まあ、足のしびれがあって、お尻が痛くて、座っていられない、ええー、立ち入って歩くのも辛いと。まあ、仕事もできないし、ええー、本当にこう、症状が、まあ、出てしまうとすごく辛く、 えー、悩まれてる方々が本当に多いんですね。で遠いんですと本当に椎間板ヘルニア脊柱管狭窄症の患者さんは基本的に難治性できつい腰痛つ、まあ、本当に症状が強い方が本当に多く来られるんですけども当然椎間板ヘルニアの患者さん多くてですね、まあ、あのなかなかですねその患者さんでも椎間板ヘルニアと、まあ、レントゲンとか MRI をとって言われたけどもそもそも実際になってこういう椎間板ヘルニアの症状 が、ま、起こってしまうのとか、え、改善方法であったりとかが分からないという方が本当に多いんですね。とりあえず、MRI とレントゲンを取って、追加マヘルニアって言われました。ただ、え、手術をするのも、まあ、 あ怖いいいしそそもそも手術レベルじゃないから様子を見てくださいとで様子を見ててくださいって言われたら今度薬とかシップとか注射とかで紛らわすだけで結局根本的に治らずだんだん時間が経ってきて余計悪くなったりとか、えー、整骨院に行ってですねとりあえず変に揉まれて余計悪くなるとかそもそも、ね、やられて、まあ、マッサージをされるだけ電気をされるだけで何も変わらないと。 いいうところででで悩んんる方が本当に多いんですねなので、えー、あなたのその座 骨,、えー、座骨神経痛じゃないんですよ。椎間板ヘルニアの痛みしびれを根本的に改善させるためにはどういうふうにしていけば、えー、素早く痛みがしびれが取れるのかっていうのをやっていきたいなと思います。こ, ん、えー、これから何回に分けてですね。でえーとまあ 椎間板ヘルニアのことは、まあよく分かってるかもしれないんですけども、まず最初に説明をさせても、まあ、なんか毛がですね、こうピローンと出てるんですよ、ね。ちょっと髪の毛い気持ち悪いんですね、これ。こないでるんですよ。このままやりましょうかね。こんな感じ。<笑>出ちゃうんですけども、え椎間板ヘルニアは、まあ単純にこう簡単に書くとですね、まあこういう骨があって、で、椎間板があって、まあ骨があって、で、こいつ、この椎間板が、まあ、飛び出すことによって、まあ痛みが。 まあ、起こる。痛み、しびれが起こるっていう。まあ、単純に書くとですね。で、こっちにですね。この骨骨組んでみると、まあ、この透明の部分ですね。この透明の部分がプチュッと横に飛び出して、この神経ですね。この黄色、この横にあるのが神経なので、えー、こいつを飛び出す。まあ、髄核って、まあ、ここの中にですね、この椎間板の中に髄核っていうのが、まあ、中心にあるんですけども、そいつがつび飛び出してしまうことによって、 えー、この黄色の部分を圧迫してしまう、えー、ヘルニアっていうのはまあラテン語でしたかねラテン語で飛び出すっていう意味なんですよね飛び出すっていう意味なので飛び出した結果神経圧迫するで痛みしびれが起こるっていうことなんですけどもそもそもですねあのレントゲンとか MRI を撮られたと思うんですねレントゲン MRI レントゲン MRI 取撮られたと思うんですけどもじゃこれってまあ単純に何してるのかっていうとその骨の部分を見てるわけですね当然当たり前の話なんですけども レントゲン MRI っていうのは骨の部分を見てるんですよ。で、じゃあ、あの、この骨の部分を見た結果どうなるのかっていうと、えー、自分がヘルニアとか、ヘルニアじゃないっていうことはわかるかもしれないんですけど、そもそも、この骨っていうものですね、にアプローチ、 えー、何かするっていうことは手術以外基本的にはありえないんですまあよくカイロとかで骨がどうこういうんですけどそこはちょっと割愛させていただいて基本的にはこの骨っていう部分に対して何かアプローチするっていうのはこの手術がありえないんですよあの回路とかで骨ボキボキするって言いますけどこのヘルニアの人にそんなことしちゃ危ないのであの余計に痛みしびれが起こったりとかあしてしまうかもしれないので基本的にこの骨っていうのは手術がありえないんですね、まあ、この 結局、ここをまあ取り切ると。まあ手術でね。で、それで良くなりゃいいんですけど、じゃあ全員が全員良くなるのかっていうと結構半々ぐらいで、良くなる人と良くならない人、半分半分。まあ逆に余計に悪くなる人もいるので、基本的にこの手術っていうのはしたくないんですよ、皆さん。不安ですし。じゃあどうすればいいのかっていうと、じゃあ今度骨っていうものに異常がある、ないっていうことが分かりました。でも病院では、えー、注射をして、注射シップ、薬だけで紛らわすだけで何も変わらない。 でじゃあ次どうするのかっていうとリハビリ整骨院整体院とかっていう、まあ、治療院に行かれるわけですよね整形外科から治療院、えー、整骨院整体院の治療に変わりますっていう時にじゃあ次何するのかっていうと、えー、マッサージですねマッサージ電気電気シップとかまあ針とか牽引とかまあいろいろあると思うんですけどそもそもです、ね、あの骨が悪いって言われたあなたなんですね 骨に異常がある変形があるって言われたあなたなんですけども、えー、手術を選択しない限り次やることはこっちなんですよマッサージ電気湿布針とか牽引とかっていうのをやり始めるんですけどもじゃあこれ何してるのかっていうと筋肉を緩めてるわけですねマッサージって骨にしないですし電気も骨に当てないでしょうし湿布も骨にしないし針も骨にはしないんですよ 基本的にマッサージは筋肉電気も筋肉シップも筋肉針も筋肉にやってるはずなんですねで骨が悪いって言われた あ, あなたヘルニアのあなたなんですがやってることは結局筋肉に対してアプローチしてるんですよ手術をしないじゃあ諦めるのかそうじゃない諦めないから生体整骨院に行きますで周りをほぐしてもらうっていうところでここ筋肉っていうものに対してアプローチをしていきます ただこれでも皆さん良くならない人の方が多いんですね。で、これがなぜなのかっていうと、筋肉っていうものに対、まあ筋肉っていうのがあるんですけど、その椎間板ヘルニアの症状が出てるんであれば、その椎間板ヘルニアの痛み、痺れに対して負荷をかけてしまっている、痛みに痺れに関連してしまっている筋肉をちゃんと緩めたりとか、調整をしてあげないと、いくら痛い部分、腰の痛い部分、お尻の痛い部分を揉んでも何も変わらないんですね。何も変わらないんですよ。 筋肉って言っても、まあ、全部で600種類ぐらいありますので、全部で600種類ぐらいあるんですね。なので、あなたの痛み、痺れに関連しているポイントをちゃんと調べて、分かって治療をしないと、ただのあんまに終わるんですね。 ただの流れ作業の整骨院に行っただけで終わってしまうので、大事なのは、あなたの追間板ヘルニアで骨に異常があるっていうことが分かったっていうところが大事なんではなくて、今の痛み痺れを治すためには、どこをどう治療すればいいのか、原因をしっかり突き止めて、えー、治していくっていうことが必要なんですね。なので、えー、次回はですね、えー、この追間板ヘルニアに で、まあ、こういった姿勢が痛みがよく起こるとか、まあ、じゃあ、この姿勢を改善この姿勢で痛みが起こる場合は、どこを治療すればどういうふうに治っていくのかっていうのを、えー、説明させていただきますので、えー、次回もご覧、えー、いただければと思います。えー、本日は動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。すっ て, てますね、これ出てくるんですね。